日常演武の食歌日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演、まあ、この動画が公開されてるのはまあ自分のミスなどがなければおそらく2022年10月31日ハロウィンだと思いますで去年は藤屋のケーキさんでハロウィンのお祝いをしたんですが今年も藤屋のケーキさんでハロウィンをお祝いしてるというのも まあ、ハロウィンのケーキを出してる場所は何カ所もあなんですけど、多分撮影に行っての都合から考えると、まあ、要するに当てられる日のこと、ね、考えると、たぶ藤原さん以外間に合わないんですよね、悲しいことに。で、今回買ってきたのは、こちらがらチーズパ イ, ベイ、プレミアムベーグルチーズケーキあの、ハロウィン仕様の混ぜちゃったベリーケーキ、あとホワイトチョコ生ケーキとプレミアムケーキ、ね、ちょうどケーキです。この左の2つについては、去年投稿した動画において、このように。 ケーキおすすめですよっていうコメントを書いてくださいましたので買ってきました食べてみたいと思いますあコメントありがとうございますとこういうのがあると嬉しく思いますねまずはこちらのプレミアムショートケーキ本当は通常版のショートケーキの食べ比べとかしたかったんですけど残念ながら行ったタイミングが悪かったのかなかったんですよね通常版それだけプレミアムを要請してるということなんでしょうかではさ早速セロハンを剥がして うん、やっぱ持つは危ないな。下に置いてちょっと見えん。四角に入ってしまいますけど、ご了承ください。では。今回も全部食べる一気に感想を述べていきますね。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。<笑>プレミアムの味はいかがかしら？他の種類も食べてみたくなった。えー 実を言うと自分が行った時モンブランもいやマスカットもタルトも見たんですけどどちらも持って帰ってくる時に崩れそうだったんですよね、まあ、それで何度も苦ーい思いをしているのでせっかくの甘いケーキで苦い思いはしたくないな特に藤屋さんはっていう部分があるので、まあ、今回はバスでさせていただきました うん、現地で食べられたらそして撮影ができたら一番いいんですけどねうんどうしたらんだろう、うんうん、<笑>の食べ方ももうちょっと練習しないといけないなボロボロ落とさないようにしないとでも美味しかったまたお願いします王様でした最初に食べたプレミアムショートケーキはサッぱ クリームもスポンジも甘さがかなりさっぱりすっきりとしていていわゆるちょっと濃厚でべとっとしたまあべとっとした呼び 言, 言い方はあれですけど食感が多いショートケーキの中ではかなり異彩を放った商品でしたねだけど本当に美味しかったですさっぱりとしたショートケーキを食べたい時におすすめですねうんーこうしてなってくるとますます通常版の食べ比べたくなる その次にダメだホワイト生チョコケーキはチョコレートがかなり苦みが効いていて同じくプレミアムショートケーキの同じくクリームがさっぱりしている分かなりチョコの苦みが際立っていましたこれも大人のスイーツだと思いますその次にダメだチーズパイは中のチーズクリームは結構トロトロとしていて外側のパイもしっかりと食感があるんですがサクッとした音がまあ冷蔵されていたというのもあるのかもしれませんがちょっと足りなかったですね これでサパイ生地がサクッとした音が聞こえたら最高だったのにでも焼きたてじゃなきゃ難しいかと思いま一方プレミアムチーズケーキはチーズクリームがかなり濃厚で口の中でねっとりと広がってくるうまみが本当に美味しかったですあなたがチーズケーキがお好きならぜひ食べてほしいですねそして最後に食べたいろいろマルチだったらベリーケーキハロウィー今年のハロウィン商品ですねチョコレートもあるチョコレートは先ほどのホワイト生チョコケーキと同様に苦めなのですが中にザクザクとしたクッキー感 何かの食感も入っていていさらにベリーの甘酸っぱさもしっかり生クリームから香りが出てきてとっても美味しかったですうん非常に苦味と甘酸っぱさのバランスが取れたケーキですねうんハロウィンなのでいたずらしちゃったのかもしれませんけど結果的に良くなってますというわけで今回はもちろん一番美味しかったと言われればハロウィンケーキなんですがやはり季節限定だという点もあるのでそ れ, それを一旦脇に置いて レギュラー商品の中で最も輝いていたプレミアムショートケーキを代表にしたいと思いますこれが一時期の限定販売でなく通年というのが本当にすごいと思いましたとなので不二家のプレミアムショートケーキを今回の代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演